どうも、エイズだよ。こんにちは。今日からお世話になります。のはじめまして、ドクターくん。こんにちは。僕はグレイと言います。 すみませんドクターの執務室はこちらでよろしかったでしょ う, う ん, んどうしたのアルカナの導きによりようやくグムっていうの君がドクターだねドドスのみんなと言う 医療オペレーターのススーロですドクターは過去どうもエインズだよ私を助けたのは君たち私の名前リードでいい水辺の足のようなどうなってもードを呼びたい A6 アタパルト着任です行動呼びたい A6 のポプカルですどうも行動呼びたい A6 グムっていうの君がドクターだねロ ド, ドスのみんなと一緒にビーグルって言いますまあ太陽テストはギリギリ ンターだ俺ラーバー、術師だ。気持ち ってあなたのことでしょうか私はサリア元ライン生命医科学研究所の実験チームメンバーだ今は摂理を踏み外したものを正すため ロドスの協力が必要だ<音声>シーバー